はいどうも、関西クラクラクラブの小宮です。えー、さて、本日もクラン対戦リーグからね、1本動画を見ていきたいんですが、えー、と今回はね、テンプレ攻略です。あの非常によく見かけるテンプレ、えー、これをね、あのちょっと、えー、まだ本数が少ないんですが、あの攻略する糸口みたいなところをね、お話ししていければなというふうに思います。まあ、ちょっと小話なんですけども、あの私、明日のね、朝便でドイツに行かなきゃいけなくって仕事でね、 なので、あのー、なんだ本当は7000ちゃんと全部見終わったぐらいのところであのピックアップして動画をお送りしたかったんですが、えー、少しね、えー、早く巻きでね、えー、収録していきたいとい う, ふうに思って今撮ってますがあのね別に全然何て言うのかな えっと、少ない中から選ぶというわけではなくて中の質が結構ね高い攻めがこの前半に集中してるんでこれねあのぜひぜひ皆さんに見てもらいたいとい う, ふうに思うのであのご参考に、ね、してもらえればと思います。で、え本日見ていくのはこの配置まあよく見かけますよね、これあのテンプレですよね、完全な。えっと、まずこれを、えー、タウンホール11の攻略見ていきます。 えー、K2 さんがね攻めてくれたアタックになるんですけども、えー、しっかりねここ、あとここ、えー、ここをねカットしていきながらクイヒーを中に進めますイーグル砲を狙ってますね、これをでさらに防衛軍しっかりこれ釣り出して今、処理しようとしてますよねまあこの攻め、あのー、今回の動画でね紹介するのが初めてではなくてけどこの、えー、っとクイヒーからのペッカポーラーコウモリ の攻め方紹介で1回取り上げてますが、まあ、それにしても、ね、非常にうまあ上手いアタックなんで2回目になりますけど、まあ、参考になるところは多いんじゃないかなと思いますね特にこのような配置を狙う場合にはまずは食い火食い火でしっかりギガテスラじゃないわ、えー、とイーグル砲ですねこいつを落としていくで、えー、と次に今一時方面あ12時方面っていうのかな えっと、インフェルノタワーがありましたけどもマルチこれをしっかりとヘイストバルーンで落としていきましたねでさらに2本目のマルチインフェルノタワーに対して、えっと、ペッカプラスバスターでこうアプローチをしていきますマルチだと、あのー、ペッカとかねあとはウォールバスターみたいな体力高い系のユニットが全然ね、えー、いとも簡単に、えー、とインフェルノタワーを折ってくれますので その隙といいうかねね、えー、弱点を突いたアタックですよ、ね、非常にお見事だと思います。で、こうすることによって、この、えー、と4つあるね、えー、と外周の壁に囲われた区画のところ、もう2つこれで、えー、と処理ができちゃってますよね、こ れ, これとこれでできちゃってますので、あとは、えー、と残ったところを食い火の余力と、あとはコウモリでガーッとこう、ね、回していって全開という格好になりますね。非常にうまい あのやっぱりあの前回の動画では、ね、K さん、あの前回をちょっと狙いすぎちゃったあところが、えー、と取り上げられましたけどももともとはこういう、ね、あの超あの凄腕の前回プレイヤーなんのかで、まあ、そういうところもあって、ね、どうしてもやっぱ前回を狙いたくなるっていう方が、ね、カンクラの中には多いのかなと、まあ、いうふうに改めて思うところです、ねまあ、にしてもうまい。 あのはーっとねため息が漏れゃうような感じですよねで、えー、っとちょっと今回ね、あのー、このこういうような配置を相手にする場合に覚えておいてもらいたいポイントっていうのがどうやってこの壁の中を、えー、潰すかです壁の中というのはここですよねこれこれあとこれこれこの壁の中をどう潰すかこれが潰す すればこの配置って意外ともろくって例えばここを潰すんだったら潰していってからこっちに行くのかこっちに行くのかどっちかにユニットをだって流していけばいいんでんね。 えっ、ー、と、残ったところに対してホグライダーとか、あとは、えー、とコウモリを当てていくというパターンで潰せます。まあ、もっといいのは、今、ケイさんがやってるようにイーグル法ですよね。こいつを残しちゃうと延々と打たれ続けるんで、なるべく序盤の入りでこのイーグル法に最短距離でアプローチしていく。していきながら、ここ、こういうところっていうのを、 何か、ね、別動態で壊すようなプランを考えていくっていうのが一番スムーズですね。でそれができちゃえば、あとは、えー、とどこにどう流れても、ここからユニットがこう流れようと、まあ、こう流れようと、そんなに問題はない。で、1個注意しないといけないのが、下手にこのギガテスラだったり、真ん中にあるタウンホール、こいつを狙わないことです。っていうのは、これ狙っちゃうと、中心に例えばこう張りたくなりますよね。そうすると、ここをカットしなきゃいけないわけじゃないですか、ここを。 あと、ここのカットも必要。すごいユニットのコースを使いますよね。で、使って上に、ここもここも処理しようと思ったら、もうそれだけでユニットがいっぱい出しちゃうので、一番最後にね、このタウンホールは壊すぐらいに考えておいた方が、まあ、いいかもしれないですね。ないしは、えっ、ー、とーど、どうなとかな、まあ、クイヒーとかを使うんだったら、まあ、クイヒーだけは、ね、ジャンプで中に入れるとか、まあ、いうふうにして、ここの中央に大量のユニットを流し込もうとすると、大抵失敗するので、 それはね、たぶんあんまやんない方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。こういうあの配置を攻める手はね。で、えっ、ー、と、これが1本目。で、ちょっともう1本ね、えー、見ていきたいというふうに思うんですが、えっ、ー、と、もう1本はジャイアンさんが攻めてくれたアタックですね。ジャイアンさん、これタウンホール12です。まあ、カンストまでは行ってませんが、結構、まあ、施設レベルが高いような相手を、えっ、ー、とー、ホグライダーで落としていきますね。で、えー、今回の攻めっていうのは、うんっと、 ライトニングドラゴンでこ2次、えー、と十字角っていうのをこう潰していきながらことこですよね、えー、と中央にバスターを突っ込ませていくと、まあ、いうようなプランになってますねこうすることによって今、ね、バスターが破壊してくれましたけどもこのインフェノタワーこいつを破壊して無力化しますこうやって壁の中をやっぱりねいかに無力化することが大事なので、えーまあ、それが1個できてますねさらに、えー、とイーグル砲をアーチャークイーンが処理 しながらユニット全体が、えー、左側にこう流れていく格好ができてますよね、まあ、さっきの K さんと同じような格好ですね結局ここを処理してユニットをこう流すようなイメージですねこういうイメージが出来上がっているので、えー、と全体がえと半時計回りに動き始めているのが分かると思いますでここでえと防衛援軍釣り出してなかったんで、えー、道すがら処理とで、えー、とある程度ねユニットがえ処理できて えー、来たところで、うん、とホグライダーをダーこう出していきますもしかしたら、ね、今回回す方向が反対だったかもしれないですねアーチャークイーンが残っているんであのでホグライダーは本当は、えー、これをアーチャークイーン倒してからいきたかったのかもしれないですけどね、えーとまあ、それでも前回まで持っていけるというのは今回のような、ね、外周をぐるっと先に壊して最後、一回テスラ破壊する、まあ、こういうプランニングが生きた証拠なのかなと思いますねで、ここでヒーリングと。 ーールの呪文はやっぱり、ね、ホグライダーには必須ですです結構終盤、ね、ホグが苦しくなってきちゃうんですよね、あのおそらくやっぱりこれ陸部隊、最初の、えー、とクイーンとか、えー、とバーバリアンキングたちが、えー、今、相手のアーシャクイーンがいるこの深くのところこっち側にこうね流れてこなかったがためにだいぶ、えー、とホグライダーを早くね出さざるを得なくなっちゃったんじゃないかなって思います。 まあ、それでもこうね外周を全部壊し終わってからえ最後、中心のギガテスラまで破壊できてでちょっとねあの最後、テスラが1本残っちゃったんですけどもまあここに関してはあのしっかり残ったヒーローと鉄火部隊でこう処理がねできていってこのまま全開という格好になりますね。はいお見事です で、えー、とでえとすねもう一回話をまとめますと、まあ、こういうような配置を相手にする場合っていうのはまず、えー、とここ、これをね序盤に潰そうと思ってユニットを中心に流し込もうとしすぎると失敗しますま あ, あのクイーンとかね あ, のある特定のユニットだけを入れるなんていう手はあると思うんですけどねあとはそのロックボーマーとか取っておいて一番最後にここに当てるとか。 言って星2を確実に取るという方法もあると思うんですが全ユニットを流し込もうとするのはおそらく失敗するもとになるのでやめた方がいいかなと思います。で、怖いのはイーグル法こいつをなるべく早いタイミングでこう、ね、処理できるようなアプローチっていうのを考えていくのが必要でそれをやりながら並行してこのね4つある壁の中ここっていうのをどう壊すかを考えていく必要があります。今回のジャイアンさんで言えば えー、と12時方向からね、この4つの角、これを壊すんですけども、ジャイアンさんは、ここからウォールバスターをね、こう、ガーッと入れていって、インフェルノタワー壊しましたよね。あと、先ほどの1本目の攻め、ケ、ま、イ、あ、さんは、ここからヘイストを打って、バルーンをだーっと当てていく。で、こっちの、えー、と IT、えー、3時方面に関しては、今ジャイアンさんと同じように、ウォールバスターを当てていくというような格好で、えーと、この壁の中のね、主要施設っていうのを壊していく。 この、えー、とアイディアっていうのがどうしても必要になります。で、えー、それができて、あとは防衛軍なり、相手のヒーロー、あとはイーグル砲ーなんていうねところを壊せたら、えー、コウモリを回すなり、えー、ホグライダーを回すなりして、残った質を回収していくと。で、最後ギガテスラを落としていく。まあそんなプランでね、攻めていくと、まあ、そんなにあの怪我なくね、全、え、開、ー、まで持っていけるのかなというふうに思いますので、まあ、ぜひぜひ、 こういうアタックね、参考にしてもらえたらというふうに思います。はい。というところでね、本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、本日はこの辺りで失礼いたします。バイバイ。